やつらは暗殺を逃れた全力で城を攻撃すべきだ息をする暇を与えてはならぬ愛子殿とハヤト殿から知らせがあるまでは大砲を絶対使いはせぬわきまえの無限もっと早く情報が届いていれば今日の戦闘はなかったはずだ不可解な問題がありますなぜおこと大将は金沢城の支配を許されたのでしょう アイコ殿、早と殿、生きてるよ。ひだむらでおっことの計画を聞いた。ゆきはメッセージを届けなかったのえっと、その。ゆきちゃん、これがどれだけ大切か伝えたはずよ。落ち着きなされ、愛子さんよ。ゆきちゃんは悪くないんじゃ。ゆき殿が任務を果たせなんだのは。 窮地に陥った我らを救うべく尽力してくれと申したがゆえそのようなことはいいできることをせねばならぬ二方はおことの趣味について何が分かったのやつとその部隊を日だから尾行した戦闘でよく訓練された部隊だった武器もよく手入れされていた城を落とすぐらいやつらには造作もないことだろう食料や軍備は揃っておりました 数ヶ月は耐えうることでしょう。また、影様からの増援がすぐにあるとの話も聞いております。数ヶ月も待てる。準備をしろ。次の攻撃には参加してもらう。情勢を優位に変えてくれることを期待する。のる様、私にはおっことの守りに関する確かな考えがあります。おそらく、今後の戦いへの助けになるかと。もし、その知恵が作戦に欠かせぬものというならば、あ, あいこと よの力となってもらおう。残りは戦の準備だ。指令はすぐに伝える。仰せのままに。のぼる様。<笑>女が政治だと。ばかばかしい。皆よ。いいな。また敵の後ろにつくんだな。そのようだ。<笑>昔のようじゃわい。 アイコさんは一緒じゃないのアイコ殿は、昇様への助言で、我らを助けてくれぬか次の戦いはとても危険ゆえ、ユキ殿は来なくてもよい。うん、私も行く。だって、金沢は私の故郷だから、それに裏路地だって全部知ってるしね。お主の意志であれば止めはせぬ。では準備を整え、昇様の命令を待とう。ユちゃん。 愛子さんそのすみませんいいのよゆきちゃんその途中でクマを見つけて血だらけでその難しい選択だったわねそういう場面私にもあったわあなたは立派な大人よゆきちゃん疑っていたことを謝らせてアイコさん必ず戻ってくるのよみんなと。 カナザジョでタテコモテヨサイシンユシイウチガカラヨラセウタテニワカレシローヨガカラセメテモラウ aga バクグマ、オコトエシューメかカラミカラミカラミカラミカラミカラミカラミカラミカ 城内壁で道を見つけ供給庫を破壊せよ。それが終わればいかようにも追うこ と, と対峙できる。彼の死は、反乱の終わりを意味するだろう。彼は強敵だ。覚悟してかかれ。そなたらの行動が、戦の契機となろう。失敗は許されぬ。 たちの家だここに住んでおったのかゆきちゃんよお母さんと長くはなかったけどほうなぜここを離れた何かあったのかの嫌なことがねずっと前にそうなんで隠れてんだこんな感じだったなあ あ, あんたんたる記憶じゃったかすまぬ忘れてくれ るえ向かおうかのの歯 座はつく首はぐさ動くのがよかろうん位置<笑>やったぞい きちゃいやそこを出ててからはどうしてたんだ な, な, なれば自らで自らを教えればよい。 アナビオノレに問い、オノレで会議を出す以上は無理だどうじゃ最後の質問じゃゆきちゃんわしはどうやって銃の音を消したと思うそれはえっとそうだな、うん、えっとああそんな難しいことわからないよウッウッウッ 人人生生とは素晴ららしししい先生じゃゃよだが人が指導ててくれた時に別れたももわのののの手ほどききを受けみみるかのゆきちゃんつまり先生いいのそれがお主の望みならの本当、はい、教えてほしいです。うん <笑>戦場で弟子ができるとは思わんかったのう。あと一つ倒したの敵のきのは弱まって。死ぬ気だ。ない良<笑>いじゃろう。朝になるときついじゃろう。足を使うかのう。よしやったぜ。の役人が倒された。<笑>突破するぞ。妹<笑>を狂わすなよ。 ちょっと待ってね<笑>私は素早いそして勇敢小刀<笑>さん持て<笑><笑> 汚い。 はなな鳥の声。 フっフっあと少しだから素早く鋭どく素早く鋭く スペック計画どおりにしろちにギリだぞ。 用事が来るのちです迅速に気をそらさない続け見つかる な, な, いな紛らわしい風だこの辺りはもうも慌ただしい再び共に困難へ立ち向かうことになりました な, でもないあんたと働くの 割と嫌いじゃないですか、ね。<笑>それは光栄な話だ。さらに進撃だ。進め。将軍のため。手に入れた。死に立ち向かえ。外壁はさほど遠くない。では。 死に望むとするかハッ<笑>ゲン聞かせてくれなぜいつも死を求める名誉の死はそれほどまでに大事なものなのか上様に仕える者として当然のこと隼殿も拙者と同じではいや俺はただの雇われ傭兵にすぎるとは違うもうすぐ中に入れそうだ やはり分からぬ名誉にいかほどの価値があるというのだ。そんなものが命の代わりになどなればと。貴殿はなぜこの混沌へ。拙者についてくる金星といか。いや。俺は責務を持ち、責務に生きるが人のあるべき姿と言えよう。何も。 拙者の使命を理解せずとも構わぬ。だが、おのが使命はしかと心に抱かれよ。 聞かないようにしないと動くぞピストル準備完了小刀さん起きてよ すらを止めてみせる。そうか。としなんてことはない。うん、いくつ上様直ちにそこに向かう。 いただく勝利は我らのものだ。刀を使われば、うん、名誉とと共に死ぬがよい。 ト一ン 打たれるなよ。早くセッは反対だ。 上様のためにうるさすぎるわ。小刀さん、起きてよ一撃。栄光のために骨のある敵だ。おっことの兵ではないのですね。との鍵を開けておいた。しかし。 のぼるさまが城を教習し終わるまではここにおられよ。わかりました。おことと戦うときはお気をつけください。やつを倒すには真の侍の力が必要です。は、う、あ、ん。え、う、年、ん、<笑>を取ったかね無限度のよ。あっはっはは。おの子にとって年を重ねるわ。誇こり。記念が何よりの証、うん<笑>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 戦だ以前なら大したことではなかったんじゃ あ, あすぐに行くわよ カテンワイアシオラルドレイは軍備を失った今こそコーおっこととの戦いの覚悟を決めようぞちょっと待ってね殺しちゃダメ 少しだから逃げちゃダメでしょ 私は捕まんないわよ私は素早いそしてうんうんしっかりメロディー行くわよ嫌なサプライズどど見えないでしょどど私のよ 気を散らしちゃいかん。素早く。鋭く。何かあるぞ。小刀さんはお休み。<笑><笑>ゆっくりね。<笑><笑>空気が。汚い。 早く早速戦闘か大砲に注意しろ終わり だ, そう だ,、ね、そうだな俺が音を立てるもうすぐだ 何とかと な, な, ないなシュリケンを使う。お<笑>らったっ気をそらさないとらし い, いいだろう素早く 勝っているぞ。栄光のために。風切り。終わった。勝利は。<タッ> 王にはもう登らん。来ておる来ておる。ねえ、こ骨にしみるの<笑>あ、急ぐべきじゃ。また前んせいどっらはくじけはせん。 時こそ大切じゃ<笑>お前は銃を使ってるなろ撃たれるなななたれよこのお を, を覚えておけい。やつらここ 幕府の死角どもめ。奴らの匂いがまだ残っておる。軍備を破壊し、次は私に歯向かうか。皆、一に疲れよ。佐久間殿、貴殿は公子へ向かっとるぞい。お、お、お。隼殿、雪殿、行くか。はい。部隊を取れ。 影様からの増援が来るまで耐えるのだ。虫けらどもに。真の侍の怒りを見せてくれよ。反乱を。これにて終焉へと導く。攻撃を見よう。<笑>うん。位置についたわい。 無敵、ためらうな。蛇のようにかぐる予定。バカめ、貴様らの首を影様へ差し上げよう。やったぜ、皆の者、集中しろ。 その辺にいるんだぞ。見つけたらうちためらうな。<笑>やったぞい。 娘。うう<笑>やったぜ。<笑>やったぜ。影様が来る。それまで言う。名誉の死ならば、それもまたよし。名誉のために。 様のためにだちに死に立ち向かえ急ぐぞ我らは勝利を収めるであろうただちにそこに向かう 勝っているぞ。失敗は許されない。恐ろしい動きを。カズメに私を打ち取れるはずがない。なぜ影様は来ない。まだわからぬか。誰も気はせぬ。 影様はお主を見捨てたのだうそうそんなバカな影様い奴に名誉はないのか裏切り者の臆病者め拙者は大城無限拙者と記念どちらも名誉ある武士誰が影様か教えよさすれば侍としての 誇りある死を与えん<笑>ありがたい話だがその申し出は受けられぬその男の顔は見たことがなくてなならば知っていることを教えよう。くそ三つの同盟があった矢部大名影様そして自分で江戸を制圧するための力を集めていただが。 四角がヤブを殺したその同盟の目的を聞かせよなぜ平和を脅かすそうか最後にあったのは潜伏の野営地天幕の中に地図があるそこでヤツを見つけられるかもしれぬ次は我らの名誉だしかし最後は裏切りか 影様に名誉などありはせぬ。正義のもとに鉄槌を下そう。平和な世において侍など。無価値。我ら侍は戦いこそがすべて。戦いの中にこそ性がある。なれば平和など。影様はそれを知っていた。だから、我らはついていくことにしたのだ。なすべきことをなす。 これを取られよ。拙者が解釈いたす。皆が少林となろう。あ 影様は裏切ったんだ難しいなもしおっことの話が本当であれば影様は手の内にあるうんなら注意していかんとのうアさんはどうしているかな愛子殿とをぼる様に再会し江戸へ戻ろう上様が次の手を考えてくださるであろう